ヤスリでひたすらウッドレールを磨いています。今日の実習は何でしょうか、まあ、この六十番のやつをどんどん削っていくと。まあ、今日の経営作業はね、ウッドレール磨きです。粗いヤスリで削った後は、細かいヤスリで丁寧に仕上げ作業を行っていきます。 ひたすら同じ動きを繰り返すので手首が痛くなってしまいますどうですか捨てれ具合めっちゃツルツルになってるじゃないですかいやもうこれは完璧よ。えさすが頑張ってますね頑張ってますよそ<笑>頑張ってください、うん、ちょっともう今日作業ないのに残って動画撮りに来るあたり、うん、よし